ダメだわ時間かかっちゃってるなんかいるなー。 これぞキラーよ。<笑>このクローデットを前から後回しにしましょう。誰か治療してるんじゃないの来た恵み。今から治療するのは誰ですかーいたいたいた。これ上から落ちれるんじゃないの最高の位置。 叫んでる顔が目に浮かぶわ<笑>早速ここから回そうかな心音鳴るの早くないえクエンジンまさかここで音密するこれは見えないでしょ<笑>なんで見つかるんだよ キラー来てる？私隠れてるから任せたわよ。えー、ずるい。前通るな。ごめんって。すぐ離れるから。全然離れにゃん。もう少し待って。 気づかれないうちに抱きたいこと僕も隠れたかったまずい僕バレちゃったしまった仲間奥で発電してる救助間に合わないごめんよー突っ込めばよかった クローデッドなんで助けに来たのストライク持ちかないたのところだ。かばってくれたクローデットを助けたい。 バレた。僕の声えいかけてきてるこれはラッキーなんし今のうちにクローデット起こしてあげて。 で開けてるのこれ活つとして開けてるわらわらわら。おお、クローゼットありがとう。僕のこと直してください。ありありありありありがとう、クローゼット。どどどどどどういたしまして。 屈伸でしっかり返してくれるのかわいいこれあげるあ私のよりレア度低いからいいわ僕貧乏だった表面拾うやられちゃったかあともう1台はつけたいなーくそー回しきれない どこから来る え助けてくれるのあんなガチガチにやってたのに急に朝鬼き怖いってじゃあ甘えて起こさせてください時間かけるの悪いから治療いいや。 ハディーやめい、板当てようとするな。ハントレスに貢ぎ物渡さなきゃ。ハントレスさんありがとう。こちらをおめください。ちょ、お前拾うなって。 みんなんとか逃げてこれたね。